皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成井沢宏之ですともう、えー。今更なんですけどね、CP プラス2022、えー、どうもありがとうございました、えー。ニコンさん、ビクセンさん、サイトロンジャパンさんで出演させていただいて、それぞれの動画が、えー、各社の YouTube チャンネルで見れるようになっています。 でこの出演情報についてはいろいろ私ブログで書きました。あのこの動画こういうふうに作ったよとかなんかその時の気持ちをちょっとしたためてますね。そちらのブログ概要欄にリンク先貼っときます。そちらもぜひ見てください。それでは今日の本題ですがニコンオンラインステージに出演させていただいた際にですね、その動画の中でいろいろその ZFC を使ってね、こういうふうに 旅の記録をしていくとタイムラプスを入れるといいですよみたいな話をしたんですよでその中で、えー、と朝方のホーリーグレールを撮影するときにカメラを設置したら、まあ、1回寝てで撮影するタイミングで1回起きてスイッチオンするといいですよ撮影開始するといいですよみたいなことを言ったんですよねでそしたらですね えー、私が以前から幼なっている元ニコンの写真家、山野さんからですね連絡がありまして、まあ、成沢さん、見ましたよと、素晴らしい出来ですねと褒めてくださった後にですね知ってると思いますけど、ニコンのカメラって撮影予約できますよって言われたんですよ。えっ、マジですかっていう感じだったんですが、本当にそれできたんですね。いやだからあの 知らなくてすいませんでしたっていうのと、えー、その設定について今日はお話ししたいと思います。それでは行ってみましょう。 それではこちらに、えー、このカメラの液晶画面をですね映しておきますはいでメニューボタンからです、ね、こマイメニューじゃなくてみんなと同じところから行こうかな静止画撮影メニューのところをこう進んでいくとインターバルタイマー撮影というのがありますはい今レンズつけてないんでグレーアウトしてる項目が多いのは気にしないでくださいねでここからまあいろいろ な、設定ができるようになっています。この辺は私、みっちり、その、えー、CB プラスの動画で、えー、説明してるんですけども、この撮影開始時の設定の先ですね、に、即時と日時指定ってあるんですよ。これかと、これのことを言ってたんだなって感じなんですけど、実際、このまま、このまま進んでみると、これすごいですね、撮影開始日でもう設定できて、 えっ、ー、と、一応右下にね、この終了日時って出てますけど、いつスタートしていつ終わるのかっていうのがこれ出るようになってまして、で、時間もここで調整できると。例えばね、明日の3時半とかにね、撮影をスタートするとして、今これ1000枚撮影する設定になってるんですけど、そうすると6時51分終わりますよというふうになってて、で、これで撮影解消すれば、 撮影準備中ってなって、まあ、このままカメラを放置しておけば時間がくれば撮影がスタートするっていう感じみたいですであのこの予約設定をするとここのランプがねずっとこうここのランプがねずっとついてる感じになってますねはいこれ実際インターバルタイマー実際これインターバル撮影スタートした時もこういう風にランプがつくんですけど 撮影開始時間が来るまでこういうふうにランプがついてるみたいなんでちゃんと予約されてるんだなみたいな感じでこれで確認ができると思いますあとはまあ星空の撮影とか朝方の撮影になりますのであのベランダとか窓とかに置いておいて外に出すようであればそのレンズヒーターを巻いてずっと置いておけば良いとだから途中で起きる必要がないっていことですねこの予約撮影をすれば ずっと寝ててくれて構いませんということで CP プラスで私がお伝えしたことにはちょっと情報が足りなかったということになりますニコンさん知らなくて大変申し訳ございませんでしたせっかく 使, 使っていただいたのに<笑>申し訳ございません<笑>いやすごいですねいやなんか私まあそのなんていうか ちゃんと分かってないだけなんですけど、こんだけ使っててもまだ新しいこと出てくるんだって、ちょっと思いました。なんかニコンさん、タイムラプス撮影っていうものに対して、どんだけ優しいんだろうっていうか、ここまで機能充実してるメーカーってないんですよね。私が使った限りですけど。で、実際この機能をですね、私、もっと早く知りたかったなって、正直思ってて。<笑>えー 実際あるんですよね。例えば、あの、車を止めて、10分、15分ぐらい歩いたところでカメラを設置しますと。で、そこから朝方のホーリーグレードを撮りたいっていう時に、絶対誰も来ないっていう場所があったとして、で、そこにカメラを設置してね、自分は車に戻って寝てたいっていう時ってあるんですよ。で、今まではどうしたかというと、やっぱりカメラにずっと張り付いてて、カメラの近くでこう、うとうとしたりとか、 カメラの近くにまあテント張ったりとかねそういう感じでやっぱりカメラから離れることはできなかったんですよただこれがあれば、まあ、そういう環境の場所であればねカメラを設置してもうそのタイマー設定というか日時撮影設定をしておいて車に戻って寝てで朝方そろそろ撮影終わったかなと思ったら明るくなってからカメラを撮りに行けばいいっていことで めめちゃめちゃゃその体に負担がかけなくて済むっていうのができるんですよね。あとはやっぱりいろんな機材を使っていく中であ、そろそろ設定しなきゃあたふたみたいな時あるんですよ。でも先にこれ設置して置いといて、まあ、レンズが曇らないようにねレンズ引いただけ巻いておけばその時間になったらま撮影開始になるとあとは USB 給電とかあのバッテリー関係ですよね。 のカプラーで充電し続けたりとか USB 給電機能ついてるやつは USB 給電して電池が切れないようにしておけばその時間になったら撮影がスタートするんでいやいやこれはねすごい便利な機能ですよ今までの撮影でも使えるシーンいっぱいあったのでマジでもっと早く知りたかったっていうか本当にニコンさん知らなくて申し訳ございませんでしたはいということで今日はですねこの えー、CB プラス2022ニコンオンラインステージのセミナー内容のフォロー動画になります。皆さんもえ Z ユーザーの方はね、この日時指定の項目、設定項目をぜひご活用くださ い,、はい。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。